用意した。仕事。フッツは。舐める。<笑>これも舐めるね。<笑>っねっ。あなたはケーキだめだよ。<笑> で座ってー。よいしゃ、いただきます。君<音楽>ダメよ。君ダメよ。よこ。気をつけて。<笑>本当君は飛びるから。 何見てんの。<笑>いただきます。ありがとうね、ケーキ。そう、ソトケーキが一番好き。まあ、いちご好きってめっちゃわかると思うけど。これも揃えた。この前。いちごと。いちごのやつ。とええー、やっぱりケーキとコーヒーは最高だね。 いないだよごちそうさまじゃあ外に行こうかここに座っていいよ本当。私はね現場すると今はこっちに座るから、はあ、Are you ready? はい行ってきます<笑>この店始まったおおできてる 弱い弱い。もうリリと負けないぞ、本当に。わーお。<笑> you <laughs> 見るうんアニメか映画はどっちがいいこれ見たことあるわさび私はね超大好きだったんですよちっちゃい時はフフフ もうこれがいいその顔欲しいやな。かわいいファッションもかわいいしねそうね私はねちょっと変な感じかな外国人かなうんねちょっとあれも親が終わった あ, あともうちょっとね英語編終わっちゃうええ<笑>、ね、私何回も見 た, 見たからねちょっとね多くなっちゃったなあのさ春のフグはねこの前めっちゃ買っちゃったんですけどちょっと見ないどれがいいとかちょっと教えてほしいかもじゃあちょっとファッションさせるねじゃじゃんどう いでしょじゃあ次でどっぺたゃん !NJS の T シャツえっとカモンデ・ガルソンのちょっとパンクのパカとコビナインの<笑>ねーこれ花見じしたかったな残念はい次あんまり春っぽくないと思うけどね今年そこまで買ってないかも じゃーん私の大好きなセキスビストルガッセンテクイーンララララララこれはショーティーこれで買ったこれでしょうこれはワンスポー昔のイチマリスで買ってたんだけどまだそこ使う続いてはキングダイナステーキチャンナムのコラボとエプレゼントパンク こっちかこれ読めないこれじゃじゃんどうよし<笑>、yes. またねこれでデートにしたいね<笑><笑>じゃあ夜ご飯作るね もうもうそろそろね時間になったからパスタでいいよね美味しいよだっていうかパスタしか作れないからパスタに食べてね。<笑>そこまで。はい、ね食べから持ってきたいやつだよ。食、はい、べ。喋る？こ今映画喋る。 えー、ちょっとねまだ全然頭痛ないけどねもうちょっとアーチつけるためにこれ入れるよちゃんとカットしてないって分かってるよ分かってる分かってるこれでもいいんじゃフフフフフフフフ スパゲッティスパーラピアサにしようちょっとピリピリする感じがいいかなって思ってるからスパゲッティでいいかなって思うスパゲッティいいよねできたー見た目はねあれなんですけどホントおいしいよはい食べてキュッ ちょっと、一口食べてちょっと感想を頂戴あんまりね、なんか味の方が上手になってるんだけどやっぱり見た目はねほんと上手くいなお美味しかったのえ、よかったいいですねそうなのでもパスタってさ、毎日を食べたら太るよそう、毎日作れないんだけどありがとね、食べてくれて お腹いいっぱいだなあとはうーんどうするかなでももうそろそろね時間だね遅くなっちゃったしなうんまた遊びに来て待ってるから。